1日と経たずにリレイヤーの勢力圏となったかあくまでダークナイトの言葉を信じた上での推測だが奴らがすぐに動き出すとは考えにくい奴はあの遺跡に封印されているアフロディーテと呼称されるゴッドリレイヤーを守るために守備を固めているようにも見える月内部の遺跡に封じられたゴッドリレイヤーアフロディーテの復活それが 地球圏で暗躍するリレイヤーの目的かもし封印が解かれた場合間違いなく地球はうん地球だけじゃない太陽系がブラックアウトされてしまうなるほど危機を感じ取ったからこそ太陽系の惑星たちはその意思を私たちに託したというわけかさて今後の僕たちの方針だが リレイヤーの目的が判明した以上何としてもアフロディーテの復活を阻止しなければならないリレイヤーに関する情報が欲しい卑弥呼君には月のスター・チャイルドルナから情報を引き出してもらいたいうん分かったこういう時のファーストスターだしね彼女は明日には地球の GT ラボ本部に移送されることになっているそれまでに可能な限りの情報を引き出してほしい 艦長必要なら自白剤を使うがサンちゃんいや彼女との対話は言葉によって行ういずれアステリズムの一員になるかもしれない人間だ可能な限り信頼関係の構築を行いたい分かった次にテラ君のことだがメディア君その後の進展はどうだ現在 テラちゃんの身元については GT ラブ本部から軍に問い合わせていますですがかたくなにテラちゃんを回収したことを認めていないのが現状だそうです進展はなしかどうやらお困りのようだねゲオブザーバーてか何しに来たの っていうか今は重要な会議中なの部外者は出てってまた卑弥呼追い返すなこれはもしかするかもしれないあえて問おう監査官あなたはなぜこの場にテラ君の剣で力になるためにやはりそうか本来傍観者たる私の本文ではないが 最近のグレソンの動きには目に余るものがあってねお灸を据えるにもいいタイミングだだがよ地球連合政府のあんたが独断で俺たちに手を貸せるものなのか安心したまえこれは地球連合政府の意思だ議会の大半は今回の軍の行動をよく思っていないでは軍の動きは政府の意思ではないと 恥ずかしいことにね最近になって面倒な連中が表に出てきてね私も困っているのだよ面倒な連中だど創生機関創生機関サンちゃん知ってるいや私も初耳だグレソンら一部の軍人や連合政府の議員 各国の要人などで構成される秘密結社さその中心人物であるグレソンの意志のもとかの機関に関わりのある議員たちが連合政府の意思決定を行っている目的は何だ読んで字のごとくさリレイヤーの信仰から地球を守るため対抗すべく自らの手で星を作り出そうとしている 星を彼らは人工的にスター・チャイルドを作ろうとしているのさあるいはそれ以上の存在をねテラ君はそのためのサンプルいや被験体だろう。お還有一個不認識的<笑>血の繋がりのある実の娘をか計画のためにグレソンが愛人に産ませたのがあの姉妹だ 何ら不思議はない人間とは正義という大義名分を手に入れた時果たしてどこまで残酷になれるのかギリアン艦長彼と同じ人の親として君はどう思う<笑> 目覚めたようだなあなたは久しいな2年ぶりか今さら私に何の用ですかお父さんお前は再び創生機関の所有物となったこれからは星の家にいた頃と同様私の駒として使う 誰があなたのたのめに…私に何をしたんですか安心したまえ暴れると傷に触るので首のそれから鎮静剤を投与しただけだやがて効いてくるはずだ<笑>やれ多少乱暴に扱っても構わん 私の意志をした成功るのお前には計画の次の段階として i k a g に入ってもらうで一 y 小兵 i 他 a g 案は何不合逻辑いるの通常通常 k a 情 o 不是反派都ているの需要知道てい多不是 u r i はっているの 覚えているのかいやあれだけは嫌わからないけどあれは嫌私が私じゃなくなっちゃうに逃げなきゃ嘘意識がどうしてこんな時にようやく鎮静剤が効いてきたか ではユリカ号へと搬入します。各種拘束を完了、ドアを閉鎖する。<笑>ドアの閉鎖を確認、ロック完了。ダークエネルギー注入します。助けて他们到底是哪来的黑<笑>科技可以？ アンナンリアンタカワには星が見える子供の頃ヒミコと一緒に見た大きな青白い星がまた星をつかもうとしてるの んエイト。別にそういうつもりじゃ。<笑>女同士で見る星もなかなかいいものだよね。私、このシチュエーション好きかも。ナイルもそう思わない私は。仲がいいのは結構だが、まだ準滞期中だぞ。星の指揮官。エイト。 お前また診察時間を忘れていないかドクターが怒ってるぞ。やばすっかり忘れてた。ごめんナイル、ちょっと行ってくるよ。うんナイル、ゆりかごの準備ができた。君は一足先に調整を済ませておけ。わかったナイル、君はスター・チャイドルドになりたいと思うか何その質問。 特に深い意味はない先日捕獲したスター・チャイルドがいただろう彼女はリレイヤーとオリジナルワンを打った本物だその本物を見た君たちがどう思ったか気になっただけだ他の子安なんて皆口を揃えてこう言ったよあんな得体の知れないものにはなりたくない人間で十分ってねそう 了私は変なのかなスター・チャイルドになりたいいつか本物になれると信じて叶わない願いを呪いのように口にするどんなに空に手を伸ばしても人の手では星をつかめない星なんて。 大嫌い<咳>動遥了ねあのお星様はあれは大犬座のシリウスシリウス地球から見える星で太陽の次に明るい恒星大きいんだでももう死んじゃうんだって死にかけなのに明るいの ろうそくと一緒星は死ぬ間際に最後の力を振り絞ってすっごく明るく輝くのそれが今私たちが見ているシリウス命がけの輝きだからあんなに綺麗なんだ私もいつかあんな風に輝けるかな輝けるよナイルちゃんならだってナイルちゃんはもう 輝く星を持ってるんだから。ねえ、あんたはどうやって本物になったの？で、答えるわけないか。お天狼星、快死。入るよ、ルナちゃん。 那也是相比你很勤啊。奶奶你们是怎么的我要去你怎么来嗨嗨你怎么来我要去。我要去。我要去。我要去。我要去。我要去。わ要去。我要去。我要去。我要去。我要去。我要去。我要去。我 出されたご飯、食べてないんだってダメだよケガ人はちゃんと食べて栄養つけなきゃなんであんたに指図されなきゃいけないのよ私の勝手でしょ<笑><笑>お腹は素直なわけかこういうところはマスターと似ていますね分かったわよ仕方なくもらってあげるわ でもこれ。変ななのはは入っっってていいわわわよねごちそそそうさまでで問題は何私にに聞ききたたたここことがあるかからわざわざ餌を持ってきたんしししょそこそこ美味しかったし特別に一つだけ質問に答え ルナちゃんなら他に方法がないか知らないゴッドリレイヤーアフロディーテあんたも知っての通り12柱いるリレイヤーの最高位の一柱そんな神様みたいな化け物を倒す手段なんていくつもあるわけないじゃないだから私はブラックホールを使おうとしたたとえ月も飲み込まれようとも。 痛み分けとしては十分価値のある手段だったま結局はお姉ちゃんに邪魔されて唯一アフロディーテを倒す術も断たれたんだけどねそっかルナちゃんならゴッドリレイヤーの復活を阻止する方法を知ってると思ったんだけどあと一つだけ忠告してあげるオリジナル1は アフロディーテに対する唯一の決定打になりうる期待ダークナイトを見逃はしたらしいけど、アフロディーテに対する脅威である以上他のリレイヤーに狙われることになるわうあん忠告いありはがとうらしいけど、あなはみんながしたらしいけど、あなはみんがしたらしいけど、あなはんながしたいけど、あなたはみんながいたらしいけど、あなはんながいたしいたはみんながいたいはんないしいはいいはいいは。 悪いスター・チャイルドじゃなかったんだもん<笑>でねこれからなんだけどもしよかったら私たちと一緒に時間ですこれよりあなたを GT ラボへ移送しますそうか今後もオリジナルワンが狙われ続けるのかなら好都合だな好都合 先ほどアイザックからオリジナル1を GT ラボ本部に輸送するよう指示があった俺たちの次の目的地は地球だそんなことならルナちゃんも一緒に乗せていったのに同じ組織なのに足並み揃ってないんだから彼女の身柄は情報局預かりとなったそうだ僕たちの雇い主である防衛局とは違った思惑があるのだろうオブザーバー調査の進展はどうだ 現在テラ君は軍の機関エヴァレット・ヘイルで地球に移送中だエヴァレット・ヘイルそれが404特務の艦の名前最終的な行き先はまだ絞り込めていないがおそらく創生機関の息のかかった基地あるいは研究機関に運ばれる可能性が高いだろう地球に降りられると後々面倒だわ効率的に考えるなら。 その前に仕掛けるべきよ。月で戦力を失った今なら数の不利はないわ。仕掛けると簡単に言いますが、相手は正規の軍。迂かに手を出せる相手ではありませんわ。マーキュリー、君がそう言うということは考えがあってのことか生徒会を使うわ。生徒会前に。 私たちを襲ったオリオン座のトリプルスターだよね確かに生徒会の協力が得られれば立てられる作戦も増えると思いますわですがあの3人がこちらの要請に応じるのでしょうか忘れたのあいつらは超重力推進装置目当てで私たちを襲ったのよまさかステラギアを1気上げちゃうとか言い出さないよね そんなの今後のことを考えると非効率だわつまりさきの戦闘でろかくした軍のクエーサーの超重力推進装置を報酬にするのですねですが生徒会への連絡はどうしますの ?GT ラボからアトラスに要請することは可能だと思いますがそれでは時間がかかりすぎて地球への降下を許してしまいますわ。 それなら問題ないだろうウラヌス何の話おいおい誰を相手にとぼけているんだいドクターウラヌス君がこの間と合流した時ミンタカと親しげに会話していたのを僕が気づいていないとでも気のせいよそれともう一つ最近暗号で誰かと頻繁に通信していたようだったので。 つい興味本位で解析させてもらった、ね、プライバシーの侵害じゃないプライバシーの侵害とは人聞きの悪いこれは検閲だよ検閲余計タッチが悪いわなんならこの場でその内容を全て赤裸々に白日のもとにさらすこともやぶさかではない分かったわ降参よ降参 ミンタカに連絡すればいいんでしょでもなんでウラヌスが生徒会の連絡先を知ってるのたまたまよたまたまミンタカが昔見た患者で連絡先が変わってなかっただけダメ元で連絡はしてみるけど期待はしないことねプルトウラヌスの通信内容だなその点は心配いらない 月での軍とリレイヤーの交戦があった座標情報を売りつけていただけだどうも借金の返済日が近いらしく最新鋭のジャンク品が手に入る場所という触れ込みで売り込んでいたよあいつらしいなちなみに商談の結果はどうだったの返済額プラスアルファの値段で交渉は成立海賊たちも今頃は近くでゴミ拾いに精を出している頃だろう あまり褒められた行為ではないが結果として近くにいるのはありがたい早速だが、テラ君の奪還作戦を計画しようサンとヒミコそしてオブザーバーは残ってくれそら不是そら最近使用注音輸入法改めて今回の作戦を確認するもうじきリレイヤーの巣穴をつついた生徒会がダークギアを引き連れてくる 間もなくこの中域は生徒会軍リレイヤーの参勢力が入り乱れる混沌とした戦場になるだろう私たちは窮地に陥った軍の援護を行いつつ極力戦闘を長引かせる敵艦にはすでに階段を理由にオブザーバーと変装した卑弥呼が乗り入れている戦闘の混乱に乗じた2人が寺を救出し脱出というのが 本作戦の概要だ接近する熱源を観測数は3生徒会が来たわさすがミンタカ時間通りねリレイヤーはどうだ続いて接近する多数の積力反応を観測予想以上に大量よ悔しいけど完璧な仕事をしてくれるじゃない 奴らが軍のクエーサーと交戦を開始した後折を見て戦闘に参加する各自準備を済ませておけ此度の会談を受けていただき感謝するお前の頼みだ断るまい珍しく女を連れているが彼女はそうか まだ君には彼女を紹介していなかったか彼女は私の第一秘書さあ這麼明顯的偽裝それで話とはなんだまずはそちらで保護しているスターチャイルドの件だ彼女を引き渡していただきたい話が見えんなあくまでシラを切るつもりかまあいい では本題に入らせていただく月の内部にある遺跡の件だうん遺跡がマスターリレイヤーダークナイトの手に落ちたフん。<笑>なるほど突如信号が途絶したと思えばそんなことになっていたとは監視のために何隻か残しているようだが 今後は遺跡へのうかつな立ち入りは控えるべきだろう情報提供感謝するさてそれでは私は戻るとしよう部下に送らせようそうだグレソン長官私の秘書に館内を見学させてはもらえないだろうか軍の機関に足を運ぶ機会もなかなかないだろうしね構わん情報の例だただし 見学はこちらの指示に従ってもらうええもちろんでは私が館内を案内しますああ頼んだよ始まったか館長何が起こっている見ればわかるでしょう 所得不明のクエーサーとダークギアの攻撃を受けているんです少尉、サテライトは出せますか全員揺りかごで調整中だ俺が先に出る少尉の機体はまだ修理中です動けばそれでいいソルジャー級程度万全の機体でなくても十分だそりゃむちゃくちゃな相手はリレイヤーなんですよリレイヤーだからだ この間には長官も乗っているんだ万が一にも沈めるわけにはいかない俺が出た後は調整が終わったものから出撃させてくれこの数を裁くのに数がいる監査官どの緊急の事態が発生しました安全な場所へと案内しますいやその必要はないうわぁ われらがとのの星を探すとしようこの広い館内では君の力が頼りだファーースストスター任せてて絶対を見つけてみせるん。だから<笑>一講話就 音楽咒読ステラギア部隊後戦ポイントに到着これより作戦を開始します想像以上にひどい戦場ね質で勝る生徒会に一方的にほふられこれまた質として勝るリレイヤーにも一方的にほふられるなんだか ずりゃんずりゃん。多分、ぴょぱんずぶず。こちらは、アステリズム所属の、ステラギア部隊。これより、機関を援護する。こちら、地球連合軍所属の星野将尉だ。正直、板挟みにあって、困っていたところだ。援護を感謝する。奴らの手を借りるんですか。状況が状況だ。それに、こっちの艦には長官が乗っているんだ。沈めるわけにはいかない。まさか。 こここんなななとととろでスターチャイルドの手を借りるるにうん。至少、金 星, 星王子は明白な人啊沒有寶箱那就是把他は、全部簡単に行きたい。選択出席団位、先月の我色。お、見てください。 人初击所以上在最前面东北是好阿雷你不是到地球去了吗我出击 おいしい、仕事に誘ってくれて感謝するわ。おいしい、仕事か。なら、報酬分はしっかり働いてもらうぞ。おいしい、不是要一。で、あん層、美味いま。あ、大本通りに。では、エレガントに。都市自我は 他这个复仇之焰是也是自我啊哎真嗨技能 ようか 开始行动时周围恢复 SP, 承受伤害减轻食物装备，被动技能是空的这个是哦传记者。 よっちゃんファン、よっちゃん。あ、ちょっと、め常状いはい。たしか、いい尊不是單純、上到而已子。お攻い提升中。任せなさい。俺は、会長といただきす。あらよ。回復するわ 哦行嘞行嘞行嘞行嘞行嘞行嘞行嘞行嘞行嘞行 何頑丈だな。行いい開始する。いいよいいよいい五いいよいいよいいよいいよいいよいい綺麗に一掃して差し上げますいいよ一二九一いよ一刀代走。 アイエ3日数値よき戦いでしたわレベルアップですわ。この辺りが頃合いねでも台本どおりとはいえ負けるのはいい気分がしないわね ミンタか助かったわこの任務への協力の報酬としてあの傷の治療費は生産それでよかったのよねええそういう約束のはずよそうね何よ天文学的な金額のツケがなくなったんだから喜びなさいよそううん変なやつ 借金が消えてしくないのかしら会長ば、それ人一陽に挑戦。真察機は是比に麻煩だ。あと、900多滴 三公没奉奉你中哇全部卡上水了我卡快跑了吸收刃卡卡 いやにむ、ね、仇恨值爆高了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 干不够啊那怎么办啊还是先给他一枪九百这的。 強や く, くぞ全火力を集るさせるそれは上げますわ 安向论我的心里附近。 太呀你恩惠你看看你看看你 你只有这么，你只有这么害怕是不是？一翻公园消费 50， 他建29。就这样吧。 哎呦你听到的呢咋有开始吗 Did you f o u 私は誰の代わわりでもないうん 这游戏最糟的就是刚刚不小心按错好了那也是自己的问题怨不得人把这两只一起收头啊一一二六这七百而已 お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどなありえんさてとそろそろ引き際かな修理代もただじゃないしなアルミタク撤退するぜじゃあな GT ラボのお嬢さんたちややらかした世話が焼けるんだから。<Words> <classify stalls> <abge Hello> 愛性じゃないんだから片いよ。<音> 没关系。的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子的 会長に褒めてもらおトキャイチョウコメンプラス。ハイ<音>の輝きが増したようだよりエレガントにレベルアップですね。生徒会はみミメディア。<音><音> ヒミコたちはまだかうん連絡がないところを見るとまだ時間がかかってるみたいごめんさんちゃんもう少し先頭を伸ばせないかなまったく難しい注文をしてくれるだが仲間のためだ可能な限り努力はしてみようお待たせ地球の意思は この扉の先から感じるわ調整室か誰かいるかないたらその時考えればいい開けるぞなんだろこの部屋酸素カプセルみたいなのがたくさんあるけどなるほどここがサテライトたちのグレソンも考えたものだ 卑弥呼えナイルちゃんファーストスター彼女は私の幼なじみ大丈夫銃は抜かないで信頼できる子だからねえナイルちゃんテラを知らないあの子を連れ戻しに来たのうんわかった案内するついてきて 暗テ大丈夫。多分眠らされてるだけだと思う。そっか、よかった。ファーストスター、生徒会が撤退を開始したそうだ。私たちもそうろだそろ。 うん、分かったとその前に君に一つ君に尋ねたい何なぜ特務の人間でありながら私たちに協力を彼女は軍いやグレソン長官にとって希少な存在のはずだよもや友の頼みだからという理由だけではないはずだここは偽物たちの居場所 そんなところに本物がいたらいつか輝きを失ってしまう。私の輝きは偽物だけど本物の輝きは守りたいって思ってる。なるほど。君の思いは理解した。サテライトに君のようなものがいたとは驚いたな。ファーストスター。 君の言う通り彼女は信頼に足る人物のようだ当たり前でしょだって私の親友のナイルちゃんだもんねえナイルちゃん軍をやめてって言ったらやめてくれるごめん卑弥呼の頼みでもそれはできないそっか ウラヌス、テラはどうなの大丈夫なの大丈夫も何も、これからそれを調べるのよ。ほら、あんたたちは一頭。ン一トン。お待たせたぞ、ウラヌス。大丈夫よ。私に救えない患者はいないんだから。それでは、トウも失礼します。マスターのこと。よろしくお願いします。 そうか被験隊が姿を消したか申し訳ございません構わんあの男がこの間に来た目的があの娘なら誰にも止められんしかしそれでは計画が奪われたのなら奪い返せばいい何檻を見て動く すまない待たせた星の指揮官聞いたよ怪我が治ってないのに出撃したんだって大丈夫だったの言ってくれれば私も出たのに怪我で動けない部下を先頭に駆り出させるわけにはいかないだろう指揮官優しいさてではブリーフィングを始めたいと思うまずは2人とも よくあの戦いを生き延びてくれた突入部隊はあたしたち2人を残して全滅だけどね運が良かっただけ私もエイトもあの場で死んでもおかしくなかっただが君たちはこうして生きている今は生き延びた幸運に感謝しようじゃないかそれで私たちに話っていうのは何月での責任を取れっていうなら。 覚悟できてるよバカを言うな少なくとも俺は能あるものを処罰したりはしない君たちを呼び出したのは404特務の今後の話と今後の活動を伝えるためだ地球連合政府のお偉いさん方はあの遺跡の奪還を望んでいるだが今の俺たちにはそれを成す力がないのが現状だ よって、404特務の立て直しと戦力の増強と再編を行うまずはエイト君には新たに部隊を率いる隊長になってもらいたいえ私が君とナイルどちらが敵任か悩んだよだがタを率いる立場である以上軍属としての経験の長い君を選ばせてもらった お疲です。でも、私にリタルでできるかな初めてのことだ。プナデのことも出てくるだろう。だから、ナイルには副隊長として、エイトを支えてもらいたい。私がお願い、ナイル、手伝って。分かった。私でよければ、手伝えることは手伝うよ。 そういうい優しいところ大好きだよそして次の任務だが君たちにはグレーソン長官と共に地球に降りてもらうエイトは長官と生態科学研究所へ自覚していると思うが今回の作戦で相当ガタが来ているはずだ調整を受けて万全の状態にしてくるんだそして訓練生の中から補充要員の候補を挙げてほしい 君の部下となる者たちだ。人生は任せるそして、ナイルだが、君は、俺やアズールと共に、ニューグランド基地に行ってもらう。そこでメルクリウスを仕上げる。月のスター・チャイルドにしてやられたからこそ、俺たちの正義には、あれの完成が必要だ。所以为什么、こ遊戲不把、マーキュリ翻譯成も、酌利。 因为莫丘丽在这里有其他的意义啊只能这样说啦改造机体解放然后那个阿雷离开了然后迪拉回来了那我们这边就把武器装回来 嗯哼双手剑，银色利刃火光双刃剑。为什么有一个银色利刃不管火光双刃剑。还有身心的胜利玩家获得星光比 1.2 倍。 没必要 沒, 没理由不穿啊不是没必要。然后双手剑钻金之前应该是给提拉装这个双手剑钻金当然拿这个好了。 就是他边攻击可以边吸血啊这个秘密的本事是攻击之吸都伤害了十八钢铁长剑回来了钢铁股价没带星云承受伤害减少十八 骑士的奏是给周围异常状态的应该带这个才对那这边有换下来的装备就给你穿啦 我还是不了解为什么我多一把银色利人吧不過這这也。没什么好伤脑筋的就接受就好了。商店的话。应该是已经开放三星装备了。对开放三星装备了。 試用购买哦提拉嗯等级棒等级根本没有提升嘛真是的又获得一点点经验值火光双刃剑换成钛金属利刃，因为被动技能的关系能力值还是下降的所以暂时如果它值变的话暂时可能没有必要换毕竟差蛮多的数值嘛，一百一十五。 算所以我可能到四星的时候再来换那胜利板甲胜利板甲可能因为它看起来性能还是比较好的那一个好那这个就不换钢铁常见 这个主要是改造的话可以提升 GEN 啊提升它的键子可以让我们多用 SP 又装甲也有新的了 这个没带星云的它只有一个特殊效果是伤害减轻 10%。所以以防御力来讲的话它不一定比较差。嗯。所以可能是让它继续穿这个就好了。那常见。 常见的部分可以换他现在是剑是九自己的也是剑九但是改造以后会提升嗯所以有买的价值好就这样那这个也是黑军刀 火光盾牌它直变了所以就没有必要换地球护盾这边后命中是为什么五星护盾是防七0它这边是 防 50, 重力防 50, 然后回避 15, 是回避20。哦 t a k e 加11命中减测是因为黑军刀的关系。那所以我们看防御的部分。 地球护盾换土星护盾是全面性的提升女武神板甲三九四四零三 一零五五三五三一零一九七九一四七十那装这个啊，好就这样五册那这个一样换新的单手剑，装甲一样是穿回避装 阿努斯步枪，嗯，没必要在你身上花钱，西装破坏剑，肉松刃剑，白银装甲。 白金装甲是白银装甲的升级版是主要是强化中立把强化物理防好就这一套。好改造。 做双人间。 命中率减一硬要减就对了王牌切割刀改造也不会加卷子所以这个要改满才会加卷子。二啊直变了。这个就命啊那卷子直接提升到十五。 好处就是直变的好处就是省钱啊而且性能不错啊坏处就是每回合掉血真的要小心处理限值从七升到九 装备，火光双刃剑板般这个都没有问题主要是这个哎呦他 他, 他这个我有点想要做交换他的 攻击力 630, 重力攻击 305, 真的是 146. 试试看。重力换火光切割的 630. 那是重力攻击的变量变 508, 所以攻击力确实是下降。 可是其实这样比较合理牺牲一点攻击力这样比较合理要不然这个脆皮鸡等一下打到一半死掉啊对了就不要用那个啦阿尔尼塔克 SP 减半 好去机库那让阿斯特莱亚换车那因为这个天武他天武他没有改造所以我们这边要改造天武的机体那改造的部分是有 六个项目可以改每个项目这个是加敏捷就是行动顺序的啊然后这个是攻击力两边都会提升这个是加血量者是加防加命中回避那主要还是先把 SP 量改满然后血量 回血看比例所以改血量有用。那防御。再來就是回避吧。命中回避。I 阶段。1万六。那一个都是8万所以我们差17万0千就可以把它改满。 好店内。好原好提拉 那我们到这边。